今日は足の冷えやむくみ、そして下半身太りが気になる方が筋トレをする前にまず家でやっていただきたいマッサージご紹介していきますね。このリンパマッサージをするだけでかなり下半身スッキリしてくるのでぜひお風呂上がりにやってみてください。はいそれではですね、右足を左足のかかとでねこうやって踏みます。で両手前にしてこうやってね体重を前後に。 しながら自分のかかとで自分の足の裏を押していきますねで、ちょっと下の足動かしながら足の裏をまんべんなく踏んでいきましょうで足の裏って体全身のツボが入っているので これを丁寧に踏むことによって体全体のねツボをしていると同じぐらいの効果がありますよはいそしたらお尻を置いて左足前に出して右足上に乗っけます手の指を足の指の間にしっかり入れてで大きく回していきましょうで反対回りもしていきますで足首ね自律神経のバランス副交感神経優位になるのでしっかりほぐしますね はい、そしたらつま先と膝頭持って吐いて自分のね方にこの爪をね、しっかりと折るようにして足の甲を伸ばします。はい、かかと押し出して指を反り返らせてこの足の裏の筋肉をね、しっかり伸ばしていきましょう。足を置いていただいてでこの指をね、ぐっと上げると筋が見えますよね足の筋。そこの間にに親指を入れるようにして、 こうやってほぐしていきます筋の間に親指のね爪をねちょっと入れるようにしてこれをほぐしていきましょうこういう風にねおせんべい割るみたいにしてもいいですねはいそうしたらですね今度この足の甲の皮をこうやってピュッピュッピュッって引っ張っていきます足の甲の皮をねピュッピュッって引っ張っていきましょうほんと皮だけですよ これね筋膜リリースですねで今度は内くるぶしと外くるぶしの周りをこの関節を使ってこうやって円を描くようにほぐしていきましょうこういう感じですねでこのくるぶしとアキレス腱の間のこの溝のところをこうやって関節を使ってしごき上げるように 両方外くるぶし内くるぶしのところやっていきましょう。こちらですね。こうやって。はい、そしたらえっ、ー、とこちらも筋膜リリースですね。こうやってピュッピュッってこう指でつまんで。 内くるぶし外くるぶしのところを皮つまんでいきましょうでもしこれがねすごく痛い方はちょっとね筋膜癒着しているので痛くなくなるまではちょこちょこたまにねやってみてくださいはい、そしたら膝開いていただいてこのくるぶしのすぐ下のあたりそこを親指の爪と爪重ねて吐いてグーっとして 戻って吐いてぐーねと押して本当にのこのねの内側て こ, この内側のある太い骨のすぐ横そこを内側 の,、はいね、の内側の内側の内側の内側の内側の内側の内側の内しの内側の内側の内側の内側の内側の内ものの内側近くこの 内ももの近くですね。ここを掴んで、ゆすっていきます。掴んで、お肉掴んで、ゆする感じ。で、内もも全体こうやってほぐしていきましょう。特に膝近くの内ももと。ももの付け根のあたりが。硬くなりやすいので、ここをしっかりとほぐしますね。はい、そしたらももの上。お肉を掴んで、ゆすります。お肉を掴んで、ゆすりますね。で、外側。 お肉掴んでゆするで、ももの裏掴んでこうやって引っ張るようにねゆすっていきましょうで、膝の表と裏温めてつま先からももの付け根まで手のひら全体で撫で上げていきますはい、そしたら反対いきますね左足を右足のかかとで踏んで両手前にしてこうやって体重をね こうぎったんバックンしながらやっていきまでもしこの体勢がね大変な人はこうやって親指でね足の裏揉んでいただいて全然構いませんもしくはこうやって肘でねこうやってやっていただいてもいいですよ自分がやりやすい方向でやっていきましょうはいそれではですね右足前に出して左足上にのっけて手の指を足の指の奥まで入れて大きく回します。 足首はもう毎日ほぐしていただきたいところです自律神経のバランスも整うし足首の動きがねしっかりしてくるとあのほぐれてくると股関節とかもねほぐれてきますねはいそうしたらつま先と膝頭持って吐いて自分の方につま先折って足の甲をねここしっかり膝までまっすぐ伸ばしますはいかかとを押し出して指反り返らせましょう では足を置いていただいてこの指を上げると筋が見えますねそこを親指の爪を入れるようにしながらこうやってほぐしていきましょうはいそうしたら皮ですね皮をピュッピュってもう本当にね皮だけここのね筋膜の癒着が取れると足首がねすごく正常にまっすぐ 動くようになるのでそうすると体の上の方股関節や膝やそういうところにも、ね、影響してきますねはいそしたら内くるぶしと外くるぶしをしっかりとほぐしていただいてでくるぶしとアキレス腱のこの間ですねここもしごくようにしっかりとほぐしてでもしここに今痛みがある方はちょっと詰まってるので是非痛くなくなるまではちょこちょこやってあげてください。 私もね最初やった時めちゃくちゃ痛かったですはいそしたらここもね皮だけピュッピュッピュッって筋膜リリースしていきましょう内くるぶし外くるぶしのほんと上ですね皮をつかんで引っ張っていきます はい、そうしたら膝開いていただいて親指の爪と爪重ねて吐いてぐーっと本当この骨のすぐ横ですね頸骨というところのすぐ横吐いて吐いて膝の下までゆっくり上がっていきます。 はい、そしたら足開いて内ももの膝に近いところ掴んで引っ張るしてで内もも全体ももの付け根の近くこことここがね特に硬くなりやすいのでしっかりとほぐしてあげましょう。でももの前面外側裏側 膝の表と裏でつま先からももの付け根まで撫で上げていきましょうはいで両足すごくすっきりしましたよねはいいかがだったでしょうかこうやってお風呂上がりに、ね、足をマッサージするだけで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 いいねボタンそしてチャンネル登録よろしくお願いします更年期症状は絶対治りますいつまでも女性らしくしなやかに輝いて人生を謳歌していきましょうそれではまた